私たちの魅力を十分に知ってもらえるよう、精一杯演奏させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。<笑>さて、私たちが今回演奏させていただくのは、2021年の先に、無限という曲になります。この曲は、福島県羽山町にあります、奥和寺無限郷というところがテーマになっております。東日本大震災から約11年、 また、コロナ禍の中で生きていく私たちだからこそ今を生きるということを見つめ直してほしいという思いが込められています私たちの演舞を通して少しでも皆様の前を向けるようになるきっかけになれるよう精一杯演じしていただきますのでどうぞお手拍子のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります 先は美月さん。 どうした